始まりました、少量チャンネル。さて、今日は、今日は、で、うんはい、おー<笑>今日は、はい、えっとコメントで、えっと、うん、あった、うん、みんな見てるかあれなんですけど、うん、あの昨日何食べた、ね、の、第2話、2話であったに登場したそうめん、うん 今日は僕らで作りたいいと思いま す, いますドラマで見ててすごい美味しそうだったもんね、うん、それではメニューを、うん、どう ぞ, どうぞ わ, ーわー、うん、あと<笑>材料はそうめんとめんつゆとツナ缶トマトきゅうりみょうが大葉細ねぎすりごまで、えー、とあとおろし生姜以上ですでは キッチンへゴーさっやってきましたーキッチ ン, ッチンそんな遠くないけど<笑><笑>それではじゃあ作 っ, て、ね、作っていきたいと思いま す, いといますはいってこ と, でまずということで、ね、まずトマト切っていきまーすヘタトロそしたらこれを サイコロ状に切っていくから、うん、まずスライスして、うんうん、はい新鮮です ね, ね美味しそうなトマトをそしたらこれをさいのさいの目、うん、サイコロ状に切っていきますーい、うん、はい、うん、カットが。 できましたそしたらこれにめんつゆこれ2倍濃縮をそのまま入れます、はいはい、これがねタレになるから、うん、こんなもんかな 続い て, 続いてツナ缶はいまずこれ油を結構ね油が入ってるので、うんうん、油を捨てちゃいますはいそしたらあいい移してうん ちょっとさっき登場しなかったでマヨネーズを入れますおお、はい、で混ぜ混ぜはいこんな感じで、はい、じゃこれはこれでまだ置いときますは い, は, いはいそしたらあとは残りの薬味を切っていきたいと思います は, ーいはい大葉好きだからね大葉たっぷりめにしよう、うん みょうがも美味しいよね。<笑><笑> というわけで、完成しましたーー。次は、うん、そうめんを茹でていきたいと思います。もうお湯も。沸いてまーす。はーい。はいじゃあ、そうめん茹でていきまーすー。で、体そうめんはい、一分半から二分ぐらい。まあ、あの食べれる量で。うん。食べてもらう、作ってもらえれば。そうだね。うん なりましたー。では。は火をつけてン。よいしょー。ギリギリの安定感で。うん、<笑>ギリギリの安定感。ギリギリの安定感。いいね、でもなんか。うん、もうさ、暑い日もさ、うん、続いてるでしょ。ね、こ, ういうここ数日暖かいし、逆に暑いよね。こういうね。うん。そろそろ冷たい。 やつのも。うん。ありだよね、うん。ありあり。はい、では盛り付けていきたいと思いまーすーい。さっき茹でたそうめん。うん。わ。美味しそう、これだけで、ね、おいしそうですね。はい、しそうだね。うん、次に、うん。これですね。ほうほうほうはーい。上から。 かけます あ, あ美味いしさね色がめっちゃ綺麗。いいねはい、続いてはい次はさっきのツナうんのけますはーいはい、そしてはい、次はあとはみょうが ヨーーときゅうりオバネギはいじゃあ最後に。 すりごまと、うん。結構たっぷりね。はい。あと。生姜。生姜。お、上の、乗っけちゃったけど。うん。混ぜ混ぜするからいいよね。はーい。じゃあ、これで。はい。どうですか、はい。完成しましたー。 イエーイおいしそうさ あ, さあ完成しました見せて見せてこんな感じですわおいしそうおいしそうめっちゃすりごまのいい匂いとうんおい、うん、しそうだねはいじゃあ食べようか食べようい た, いただきますこれねよく混ぜて食べるといいらしい、うんは 生姜もね上に行って天に乗っけたから。うん。混ぜて混ぜて。いやー薬味もたくさんだから、うん、本当にね美味しいと思う。うんうん。よし食べてみよう。はい。いただきまーす。どうぞ。見た今。<笑>何？<笑>熱くないのに俺ふーってやっちゃうんだ。<笑>うん。うん。 おいしいうん。おいしい。分かった。でもいただきます。ふうってやっちゃだめだよ。<笑>うん。おいしいね。おいしいおいしい薄めてないのにめ、うんつゆ二倍濃食の、うん、ちょうどいい。うん。おいしい。うん。大葉。大葉がね効いてる。うん。 画いい感じう ん, なんかかんなものするよねあのドラマうんそうだねなんか結構なんか リ, リアルな感じねっかなって、うんね、思って、うんうんうん、西島さんもかっこいいしねそうだねぜひ見たことない方見てみてください<笑>多分見てる人多いんじゃないかな 多, 分多いよねきっとねうん面白いし、ねまあうん、僕らのチャンネル見ててくれてる あ多分チェックしてるよね。<笑>そうそうというわけで、はい、今回 は, 今回は、えー「昨日何食べた?はい」のドラマ第2話に出てきたソメを作ってみまし た, 作りましたこの動画が美味しそうって思っていただいたら、うん、評 高, 評高評価ボタンとチャンネ ル, ル登録を。 お 願, お願いします。あとインスタとツイッターの方 も, ローも お, 願、うん、お願いします。ではまた。ではまた。